おどり子 Peace. So、oh. w o u えー、たくさんの拍手をいただいたお客さんに、でありがとうございました。